どうしたの翔ちゃん<笑>どうもしてないんですけどいや絶対どうにかしてるじゃんどうにかしてるっていう あ, あれはおかしいかどうもないよいや絶対どうかしてるじゃん<笑>どうかしてるっていうのはおかしいねどうかしてますよどうしたの翔ちゃんどうもしてないよいや絶対なんかあるでしょ何言いたいことはあ<笑>はい翔太君えー、あーそっちあー違う<笑> はいああ言わないよねはい翔太ん、はい、うんはいはい、甘いもの食べたーいえ<笑>甘いもの食べたいの買いに行こうよそしたらいいよでもなんかうんちょっとね、うん、ダイエットしてるんですよあれでしょ昨日からでしょ昨日から<笑>昨日からダイエットしてる<笑> でも、もうだからといってね、うん、じゃあちょっと時間経った時に、うんうんうん、ダイエットしてるよねっていうコメント書かれたくないから、うん、俺が好きな時にやめるし、俺が好きな時に食べるしみたいな、うん、ダイエットにしたいんですよ、ねうんうん。どうぞ。<笑><笑><笑>うん、今日は、うん、ポンデリングを、ポンデリングじゃないや、ミスタードーナツか、うん、を食べたいなと思ってるので、いや、わかる。行きましょうか。うん、行こうか。行こうぜイェー イ, イ, エーイ ミスタドードナッツミスドミスドミスド だ, だ何着ていこうかなミスドミスドいや久しぶりかもしれないミスド上着いるかなでもさすがにまだよくそうだね上着はいるかも翔ちゃんはこれ着てく着てく<笑>うん行ってきまーす。 あ、ね、ちょっとやりたいことはできました今何よく漫画とかで電線とかでああ隠れててああポンポンって顔が出るやつフ<笑>よかった満足した満足し た, ー足したーじゃあ水戸いらな い, 楽しいー、はい、じゃあ水戸いらない行く水戸は行くー<笑>いってきまー す, いってきまーす ミスタードーナツ。どううん、いいんじゃない買ってきましたーイエーイミースド、ミスド、ミ, ス ド, ミスド。久々のね、ミスド。いや、嬉しいね。いや、ほんとに無償にさ、たまに食べたくなるんだよね。うん。いいやん、い, いやん。ね。パッカーン。見せる、みんなに。うん。見て見て、こんな感じ。 で, でん、デンわー い, やいいよねいいねテンション上がるよね、このミスド上がる、上がる、上がるじゃあ、食べていこう行きましょうか は, はい、いただきま す, きます何からいくチョコがいいなあ、いや、待てよストロベリーがいいな、これああいいね、いいねこれやっぱこれからかないいよ、食べていただきますうん美味しい美味しい俺は、ハニーチラこれミスドに行ったら 100% これ買う おいしい。うんうんうんうんうんなんでこんなおいしいんだろういつも。うんうんうんいやいつもできるだけ甘いものを我慢してたりしてて、うんうんうん、なんかまあ甘いものってやっぱちょっと太ったりとかさ、うん、いろいろ気にするじゃん気になる。まあそうね。自分の身になっちゃうからさ。うん、そうそうそうそうだからちょっと下げてはいるんですけども、うん、やっぱり好きだからさ。 食べちゃいたいよねうんうん俺はね普段からあんまり甘いもの食べないからはははいはい、はいあのそんなに気にしてはないんだけどうんうんやっぱたまに食べるとおいしいおいしいなうん、うんうんうん、かわいいねこのコップどうしたのえっかわい い, でしょわ い, いどうしたの買ってもらったどこに売ってんのこれもう売ってないのあ売ってないのか期間、うん、限定だったかう残念は<笑><笑> 宣伝しとこうかなうんいやもう売ってないよねうんそう、俺いつもハニーチロ買うんだけどさハニーチュロ食べてるとさうんドーナツじゃねえやんって俺ドーナツじゃないの違うんじゃないうんチュロスでしょああ。うん細かいやだそういう人になりたくないわ<笑>そういうさ<笑>マックのさう ん, んあのなんだっけな グラコロ。うんはい、はいはいはいはい。マックのグラコロを食べようとするときに、うん。あ、これ全部小麦粉じゃん。全部大豆水化物じゃんとか言う人好きじゃないわ。<笑>いるいるよ、いる。いるん全部こパン小麦粉。コロッケ、うん、小麦粉。あい、まあ、うね。いやもうそういう人はちょっと、うん。寂しいからさ。言わないで。うん、お願い。みんなわかってっから。全部小麦粉やん。やめてって。<笑>もう仲良くなれない。<笑><笑>もう仲良くなれやわ。ひょうにょう 次どうすぜいやなんかね今こういうのもあるんだね見てこれポン・デ・リングのチーズがのったやつとか、うん、ああなんかキャラメルソースみたいのがうまそうこのもんどころが目に入らぬかあーあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ ちょっと俺こっち食ってみたいあ、わかるよ、俺もそれ食べたらちょっと半分ずつ食べよういただきます、食べよちぎりパンって書いてあるなんかこれ ち, ちぎって食べるのにもいまいうんおいし い, しいあ、冷めてても全然おいしいねあ、うまいうん進みそう、これでもあれだねうんパンだねうんパンだうま 美味しいビール飲みてうん、そう絶対合うの<笑><笑>絶対合う前回の動画でもさ、うん、朝っぱらからおにぎり作っててさ朝の七時にさ、うんうん、ビール飲みてとか言ってたけどやばあんなわ ね, だねちゃんと飲んでないですよ、あの動画のどんどん食べた い, いうんこっちは後にしようかな、じゃあ後にするうん、うん、これだっ 俺, 俺うんね、それフレンチクルーラーうん、うん これはこれ、オールドファッション。チョコファッションか。うん。これのさ、このチョコの部分がマジでうまいんだよね、これ。うん。サクッてしてて。うん。うーん。うーまい。おいしい。オールドファッション大好き。全然食えるわ。うん。でもこれあれなんだよね。もう口の中の水分全部持ってられるああ、美ん。しそう。うん。食べるチョコでもらおうかな。うん。これいるこれ、うん。ああ。いいよ、いいよ。うん。うん チョコ全部持ってかれる<笑><笑><笑>いいよいいよいいようん<笑>、うん、おいしいうんうんてかもう3月だよ早くないもうすぐ春ですねもう春か春ですよ、うん、春ですよみんな卒業生の皆様おめでとうございます早くないだってね昨日とかもう仕事帰りにさもう胸にさ鼻つけてる学生さんとかいたからあそうなんだああそうなんだね、うん もうちょっとさぁ、俺の話に興味持ってもらってもいい<笑><何で><笑>そうなんだ。うーん。<笑>これ最後のさ、お口直しで残しとつかんだ。食べないでよ、絶対食べないでよ。そうそうフリじゃないから、絶対食べないで。わかりました頑張るぞーああ食べよううん。何を頑張るいや、日々頑張ってるからさ。そうね。いいのよ。うんうん。応援っていつでも大事だから。 うん。いつ言ったって、減るもんじゃないのよ。応援って多分。うん。も<笑>、ね、うね。ね。美味しいなぁ。もうコーヒーないんだ。大うん。あ、いいよ。大丈夫大丈夫うん。美味しいね。うん。おいしい。うん。うん。コンデリング。あ、見せてなかった。コンデリング。探偵のコンデリング。俺なんか全部見せてないよ、あんま。あははは。あれ、プロ意識が足りないんじゃないですか。うん。うん。終了。 あー安定のうまさ。うん、ういね。こんなもちもちしてたっけマジでうまい。うん。食べるうん。ほンデリングやっぱうま。何の違いなんだろうね。あー。何<笑><笑><笑>急に、急にどうしたのあーとか。ラーメン食いたくなってきちゃった。<笑><笑>なんか甘いもの食ってるからさ。あーわかる。しょっぱいもんもね。うん。うんうん。ちょっと酒見たくなっうん。あ それはもう夜食べればいいじゃん。うんうんうん。わからんでもないけどね、うん。いや、意外とさ、うん。あっという間に食べちゃうの、ね、よ、うん。食べきれないと思ったら。思った。うん。うん。半分しよう。そうね。次は、さっき見せた。これ。匂いがすごいんだって、これ。う, ん、しょうちゃん。何これ。キャラメルソース。そういうの好きだよね、翔ちゃんね。うん。うんうんうん。美味しい。うん。うん。後でゆっくりいただきましたって書けばいいじゃん。ははははははは。 じゃ、半分ずつしようん。はい。ありがとう。ね。うん。すごい、こんなの。あ、ラーメン。あ甘っ。うん。うん。おいしい。おいしい。うん。うん。結構な甘さ。う, うん。おいしい。おいしい。じゃあ最後にチーズも残しといて正解だった。うん、ごちそうさまでしたー。じゃおいしかったね。うん。おいしかった。終了。俺もコーヒー飲みたいな。もう入ってないのあと少しだけ入ってる。ああ、取っときない 多分こう行くよりそっち側にいた方が近いと思う、ね、いやそんなことないで、えーね、いてる、うんなんで俺ラーメン食べたいなぁ<笑><笑>今もう、うん、いやさっきまで何も食べてなかったから、うん、全然なんか平気だったのよああでも今美味しいもの食べたからもう開きっぱなし 何が開きっぱなしだから今多分何でも食える、まあ、じゃあ今日の夜はラーメンにする<笑>なんかさ、はい、冷凍とかでさ今本格的なラーメン売ってんじゃん、うんうん、あ家系のさそうそうそうそうん、あれいいよね家でさなんか簡単にさそうなのなんかレンチンんかさそそそうそうそ う, そう鍋に入れとくだけでさ、うん、あれいいねあれいいよね家系が食べたいですああ そういうのにしようか、今日の夜。何の話<音声><笑>嬉し<い>よ<笑>普通に今日の晩ご飯どうするっていう話をさ、カメラの前でやってるから<笑><笑>。横になろうかなーうん、横になろうぜ。眠いな眠いな食べたらね。わ、はあわ、はあ、お腹いっぱいなった。<笑>どっちどっちもいいよ はい。わ、う、あ、ん、こうでしょああ、足が痛い痛い痛 い, い, いごめんなさい<笑><笑>手がチョコレートです。<笑><笑><笑> did Tell it.